東京法務局人権擁護部、2日ほど前にこの特定記録郵便が届きました、その内容というのがこれですね、インターネット上における識別情報の適時による人権侵犯審判事件について、令和4年8月22日付、ですよ東京法務局長から、えトッドリュープのウェブサイトにある特定の地域が童話地区であるという別紙の情報を掲載した。 これについてね、えー、まあ、人権擁護上許容し得ないので、消してくださいと。そして、えー、もう二度とね、同じことをしないでくださいということなんだけども、もちろん消さないし、また同じことをするんだけども、不可解のはその内容ですよね、その、えっ、ー、と、ブラグチ瞑想館テキスト、えー。この前の動画で説明したものです。で、これについてなぜかね、こうやって1番と6番で2つ書いてあるんです。で、これ実質的には同じものですよ。で、この、 2つの URL って、これ、実質的には同じなんですよ、これ、どっちも。えっ、ー、とね、ちょっとね、インターネットとかそういうの詳しくない人は分かんないかもしれないけど、これ、URL のねエンコードが違うだけで、これ、同じです、どっちとも、どっちとも、実質的には。で、これ、これね、多分ね、もう法務局にね、そういうインターネットについて分かる人材がいないんだと思いますね。多分ね、また担当が変わったんじゃないかと思います。 本当にね、もうじいさんばっかりになってるか、あるいは、あの、スマホしか使ったことのない若い人なんかも多分ね、この URL っていうのがよくわかんないかもしれないんですね。だからこれでちょっと法務局の内情が見て取れますよね。あとは大阪府の童話地区一覧とかね、紳士大谷派被差別団との一覧。 これなんてね、元ネタは解放同盟系の出版物ですからね、じゃあ解放同盟に対して、こういう要請をするのかって言ったら、多分それはしないですよね。したら、絶対解放同盟がね、発表しますからね。で、実際は多分これだけじゃなくて、もっといっぱいねいろんな情報について、例えばまあこの YouTube だとか、他にもいろんな削除要請来てるはずなんですよ。 だけどその中からこれだけピックアップしたっていうのがね僕はちょっとよく分かんないですよね、うん、まあ僕は YouTube に関してはまあこれは YouTube の方に削除要請してるのかもしれないしで自転車に関してはまあ僕はもう 一切もう応じないですっていうふうに言ってるので、自転車の方には送らなかったかもしれないですよね。だからそこでまあ、お役所的な対応として、鳥取ループ の, あのもう昔のね、10年以上前の記事に対して、削除要請をして、お茶を濁したんじゃないかと思います。で、こういうあり方ってどうなのかなって思うんですよねなんかここれもうう役人が自分でこうね。 もう一人の人間として、もう何かものを考えてないっていうことですよね。これ、本当にこれでいいんですかね。その、公務員のね、試験を受けて、それで霞が関、霞が関じゃないか、これ、東京法務局だから、多分あそこに出て、九段ですかね。まあ、とにかくね、その、中央官庁にね、入庁した人が、こういうふうに使われてね、で、特定記録郵便、これ、結構郵便料金高いですからね。 こういうことに税金を使ってる現状っていうの、やっぱ、まあ、相当おかしいですよ、異常ですよ、これ、うん、一体誰を助けようとしてるんですかで最近、法務局はね、なんか、統一教会関係のなんか相談窓口にもなってたそうなんだけど、どうなんだろうね、あの、僕もね、この相談窓口あたりにね、電話かけてくる人ってね、 あの相当ねやばい人が多いっていうふうに僕聞くんですよ。あのちょっと即分してるところには本当にねあのヤクザみたいなのとかですねでやっぱり多いのはあの精神を病んだ人。僕多分ねこのの法務省の 人権相談窓口に電話する人って、多分三3割ぐらいはね、あの精神を病んで、病んで る, んでるっていうのも、これ本当にあの文字通り、あの病気だったりだとか、あるいはもう陰謀論者の類だと思いますね、3割ぐらいは、も, もしかしたら3割もっと多いかもしれない、でそういうのを延々とね、相手にするわけです。まあ、これ一つ、ね、日本のののの税金の無駄遣いの、ね、原因の あの、一角を占めてると思いますね、こういうの。こういうのを相手にしなければいいのにねって思うんだけども、でもやっぱし、相手にしないといけないんですよね。だからこれね、もう自民党はね、もう決断すべきだと思いますよ。もうこの、童話とかそういうのはね、もう相手にしないと。もう、うん、知らないと。こんなものを相手にしない。もうそういう方向に行くべきだと思うんですよね。 うん、僕もう政府の態度としてはね、ネタコを起こすな論でいいと思うんですよ、こんなの。相手にしても、な、え、ん、ー、のお 金, もお金にもならないどころか、どんどんどんどん無駄なことに税金が使われ て, われていくし、こうやって現場の職員も疲弊していく、もう自分のね、えー、まあ、疲弊していくっていうのは2つ意味がありますよ、まずこういうクレーマーを相手に し, ていしないといけないで、そのためにね、もう業務がかさばる。で その業務の内容っていうのが意味のないものをやってるから、もう自分、何やってるんだってなってきますよね、だから、これはね、政府・与党というのは、もういい加減にね、もう決断しないといけない、本当に、あのあの岸田首相はね、もうあの心あるんだったらね、もうこういう現場の職員が疲弊することをないように、もうドアは相手にしないというね、その政治的決断をしないといけない時期に来てると思う、本当に。 だって、童話団体に属してるのはね、一発部落の住民の 1% いるかどうかなのにね、まあ、そういうのが部落の代表のような顔をしてですね、でこうやってね、いまだにこの大きな影響力を持って、そのために税金が使われて、職員が疲弊してるっていう状況はおかしいと思うんです、岸田さん、もういい加減にね、の政治的決断を下して、もう役所の皆さんをねこの童話から解放してほしいと思うんですよね。うん 差別からの解放っていうよりねまあなんというか童 話, 童話行政とかね童話団体からこの職員をね解放してあげるっていう、まあ、そういう時期に来てるんじゃないかと思います。ということでね今日はなんか久しぶりにお手紙が来たのでいまあ、未だにこの東京法務局法務省の人間がこの童話にね この、童話のこの呪いから逃れられてないっていうことをですね、えー、示すお手紙が届いたので、まあこれはね、職員の皆さんのね、悲鳴だと思います。どうですか皆さん、あの自民党の政府与党の皆様、この、この心の叫びをですね、ぜひね、汲み取ってあげてほしいと思うんです。ということで今日はね、こういうお手紙が来ましたという啓発動画でした。